頭の力を使いましょう。はいということでこの言葉はね、ま、魔法の言葉でございますよこれいつでも使ってください愛してるってさ別に男女の関係じゃないもんね人々全体を愛してるじゃんお友達のこともご家族のこともその人々のこと全体ねだから誰にでも使えるんですよだから誰にでも言っていいの例えばあのお部屋にある皆さん スマホさんとかねあのパソコンさんとか時計さんとかみんな愛してるわけですよそれをねみんなに言っていくと重要なことでございますではい、じゃあですね以上のようにビフォーアフタービフォーをチェックしてアフターをチェックすると違いがわかりますボディの変化それがわかると継続につながります笑顔で行いましょう笑顔にすると呼吸ができますよ笑顔でここにねあの若返りスイッチが入ってるんですよここあの 角をぐってあげるここにスイッチがあってこれでは若返るっていうねそういう効果もございます<笑>はいでは笑顔で行いましょうそれでは前屈のチェックです足を長座にしていただいて両方の手を前に伸ばします今日の背中の感じどうでしょうシーさんも今ちょっと高い位置にありますねそしてえつま先の位置足の手の位置も土まずの上辺りでございます はいそして膝裏の隙間をチェックしてください膝裏の隙間ねここに手が1枚分入るぐらいな感じになってますけどそれももがねももがですねまだ丸い感じなんですよでストレッチするとこれがベタってこうすきたてのお餅みたいにベタってなってくるとほぐれたなって感じはい始まってますよ是非一緒にやりましょうねはいアンナさんおはようございますご参加ありがとうございます 右足は上に乗左足の上に乗っけますよ、はい、そして伸びしろたっぷりなご自分のねボディを信じていきましょうあの硬いって言わない方がいいですよボディが硬いんじゃなくてちょっと硬いなって思ったら伸びしろたっぷりだなって言ってください<笑>そこは重要言霊力これもねはいでは指を横に開いて縦に振るところから「愛してる大好きありがとう」二2回言うと8ポイントそれでは行きましょうせーの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 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔だよね。はい、ではここ、土つのちょっと下側を持ちます。はい、そしてねじります、足先ねじ、せーの。愛してる大好き、ねじってボディーごと。はい、愛してる大好き、ナイス。はい、ではぐさっとくるぶしさんをお持ちいただいて、足先を振ります。 せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。上下、愛してる大好き、ありがとう。ボディーごとをすってね。はい、ではここ回します。ちょっとつま先が床につく方はお膝をちょっと上げて、せーの。愛してる大好き、笑顔でね。はい、愛してる大好き、ありがとう。反対回し、愛してる大好き、ボディーごとありがとう。 愛してる大好き笑顔でね笑顔重要はいでは手を離します足だ足振りはいではこれくるぶし持ったまま振りませんよ愛してる大好きありがとう愛してる大好き上手愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスは手を離して足先振りえ足だけ振り愛してる大好きありがとう愛してる大好き左右愛してる大好きありがとう。 愛してる大好きな椅子はい、ではこの足をふくらはぎさんが床につくように右足さんねふくらはぎさんが床につくように置きますちょっとカメラの角度をちょっと変えますもうちょい下にあいいですねはいではふくらはぎさんの、えー、上を体重のっけてぐいぐいほぐしてください、えー、きゅうりの塩もみストレッチでございますはい行きましょうせーの愛してる大好きありがとう 愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では膝のちょっと上、結界さん。継続は力がない。<笑>上から押して、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、継続のみが力なり。はい、ももの上です。もも、ちが愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。 はい、ではお膝をね両方ともひっくり返して、で左右足のふくらみ外側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では右足を立てます。ふくらみ、裏側さんです。親指で押します。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、いてててて、愛してる、大好き。 笑顔でンもうナイスここまではい膝のちょっと下膝下ゴリゴリグーでをゴリゴリしますせーの愛してる大好きありがとう。愛してる大好きお膝のちょっと上の愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね膝回り愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でねはいではこのお膝を伸ばしますもも上ぐいぐいももの上を 肘でもいいし、パーでもいいし、グーでもいいし、ほぐします。せーの、愛してる、大好き。ありがとう。もも上、愛してる、全面的にありがとう。はい、このお膝、つま先を膝内側に入れます。もも外ぐいぐい。同じように、せーの、愛してる、大好き。ありがとう。笑顔でね、愛してる。ここワン1ンセットいきましょう。はい、愛してる、大好き。ありがとう。 愛してる、大好き、ナイス、はい、ではこの足ですねつま先をひは内側のまま左足さんのくるぶしを腿の横さんにのけますちょっと痛いこれはしごきますくるぶししごきせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きワンワンセット」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きナイス」 ははいいいではその足さんを立てます裏ふいぐい指をぐさっとさしてももの裏をゆさゆさもも裏ゆさゆさせーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね、内ももゆさゆさがっつりつかんで振ります、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で外側どうぞ、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好きありがとう膝裏を今度ぐいぐいします膝裏ぐいぐいせーの愛してる大好きありがとう笑うとね愛してる大好きナイス膝をちょっと持ち上げて膝下ぶらぶらしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっとずらします下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっとまたずらしますせーの 愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、ではこのお膝さんもですね、後ろ、足を後ろ、右足が後ろ、左足が前。この人をちょっとこっちはい、では、これでマーメイド座りといってね、横座りでございます。ちょっとね、右の腰が浮かんでいる方もいらっしゃるかと思います。はい、では右の腰骨のところに手を当てて、それをスルッと落としたところを、ボディ全体でゆすって、ももをほぐす。せーの。 愛してる大好き、ありがきあみんなでやりましょう、はい、愛して、大好き、一人じゃできないからね、はい、愛してる大好き、笑顔でね、そうみんなでやるとできるんでね、はい、あの習慣にね、するっていうのがいいと思います。はいでは骨盤転がして、背筋を伸ばして、左手さんを左のお膝の外、右手さんを右の骨盤、お尻さんです、お尻ペた。 に当てて骨盤を転がしますえ下後ろに行った時は C カーブ背中を丸めておへそは天井前に行った時は少し反り気味にしてここ背中側が C カーブになりますおへそが床向き、はい、では盛大にどうぞせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアセット愛してる大好き少し斜め前に行ってますよ愛してる大好き 笑顔でねナイス。はい、では骨盤ねじり右手さ ん,、うん、左手さん左の腰の横右腰さんを腰え骨盤をしっかりがっつり持ってで腰と肘と肩を回します骨盤ねじり背筋を伸ばしてせーな愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンマンセット愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう ナイスですさあここで片足終了チェックタイム片足をわってね片足をチェックするのが重要です左右差が出てますのでねはいでは右両足さんを伸ばしました右手さんどうぞおだいぶ落ちましたししさん背中さんも落ちましたよ手の位置もですねかかとの方まで今来ました指先が、はい、左手さんどうぞ左手さんはまだ土踏まずの物語 で, で 背中の位置ここ、これ左でしょ？右、左。やらせじゃないですよこれ。<笑>はい。と膝の隙間どうでしょう？右のお膝さんはペタッとついてきて、ももも横びろになってます。まだ左足さんは、えっ、ー、と左のお膝の裏に隙間がございます。ということで左右さんね、日々感じていきましょう。さあいかがでしたでしょうか？ちょっとここ 休憩、水分取ります。デトックスのためにお水あそ取ってきますよ。さあ、ボディの変化があったらね、コメントを入れていただけるといいかと思います。このストレッチね、ラ、えっと足でもできますよ。はい、水分取って。シスターのね、負傷していた左脇腹さんもだいぶ良くなってきました。<笑>まだちょっとあれなんだけど、<笑>でもだいぶ良くなってきた。すごいね、人間のボディさんはね。 私が考えずともボディさんが勝手に修復してくださるのありがたいことですね。本当、まあ安静にしていればいいということですね。まあこういう時は、はい。では今週ね、ちょっと安静にしました。結構安静めにしておりました。はい、では。はい、いいです。では反対側行ってみましょう。はい、サハナさん伸びましたね。さあ、継続は力なり。さあ、ここは本当重要。はい、では左足で行ってみよう。ああ。 はい、左足さんを前に出して左足なんていうか両足前に出してちょっとチェックしてからいきましょうかはいでは中あ左足さんはこんな感じ右足さんはこんな感じはいでは右足の上に左足さんを乗っけていただいて足の指先からいきますよはいせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう」 愛してる、大好き、笑顔で、わまあ、隣、<笑>足大好き、ありがとう愛してる、大好き、お隣、愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き、ナイスはい、では指をぐさっとかませますただ足の甲さんの上の方を持っていただいて足、つま先ねじり、せーの愛してる、大好き、ボディーごとボディーをね、揺らしていく上半身もねありがとう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 大好きこれもボディがとありがとう、愛してる、大好き、反対回し、はい、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はいでは、つま先取っていただいたら、足首振ります、手で振ってください、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、超ケー。 愛してる大好きありがとう足脱力大好きナイス、はい、ではここは、えっと、手を離して両手両足振り両足を上げてチャレンジタイムシスターはさあどうかな背筋を伸ばしてボディをちょっと後ろはい両足を上げる両手を上げるまああの無理な人はそんなに無理しなくていいですシスターも片手持ってますせーの愛しててる大大好き盛大に振って 愛してる、大好き、ありが、まもそりか、愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き、ナイス、はい、ポーズ、ぶあ、離せました、あ、だいぶ回復しております、私、あ、だいぶ、手は伸ばせます、はい、ありがとうございます、はい、頑張りました、ありがとうございます、さあ、あの、毎日やってるとね、違いが分かってくるね、こう、だんだん、だんだん良くなってくるのもわかります。 はい、左足のふくらはぎをやって体重のけますせ、えー、の愛してる大好きありがとう愛してる大好きふくらはぎもみましたはい今日は膝のちょっと上結界さん体重のけてせ、えー、の愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいももの上が内側さん愛してる大好き ありがとう体重かけて上半身も使いながら大好き熱くなってきましたよーはい、ではおひさんをひっくり返しますよふくらはぎさんの左のふくらはぎさんの外側さんせーの愛してる大好き急に熱くなってきた愛してる大好きありがとうだんだん春ですからね、はい、ではおひを立てて左ふくらはぎさん親指でせーの愛してる大好きありがとう 愛ししててる春が来て嬉しいな、はい膝のちょっと上、は<笑>い、せの、愛してる、大好き、膝下ゴリゴリ、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、膝のちょっと上です、膝上ゴリゴリ、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、膝周りゴリゴリ、愛してる、大好き、ありがとう。 これ右足やったかな<笑>ありがとうはいでは伸ばしますはいももの上せーの愛してる大好きありがとうあの毎日やって順番もねだんだん分かってくると思いますはいではつま先を膝、内側もも外ぐいぐい愛してる大好きありがとう愛してる大好きシステムが、ね、できない時も毎日やってみてくださいははいいでで放送できない時もね はい、くるぶしさん右のくるぶしさんは左のもも、はい、ではしごきますせーの愛してる大好きありが上半身も使って大好きワンマンセット愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイスビューティフルはいではこの足を立てます立ててももの裏さんせーの愛してる大好きありがゆすってね愛してる大好き ナイス。はい。がとんでりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きももの外側行きましょう愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス膝ざ裏ぐいぐい愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう膝下ぶらぶらせの愛してる大好きありがとう愛してる大好き ちょっとずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、このおひさんの外側、マーメイドを座り、左足さんが後ろ、右足さんがちょっと前、ちょっとじゃない、前のマーメイド。背筋を伸ばします、じゃあ今度は左 腰, さんに腰骨さんに手を置いて、ぐっと落としたところ、せーの、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる、大好き、笑顔でねこ、ちょっとお尻側もうありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、はい、背筋を伸ばして骨盤転がし、右手さん、右のおひざの外、左手さん、左のお尻、腰骨を盛大に動かしますよ、骨盤もしっかりひっくり返す感じ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、おだいぶ動きますよ、私も。ありがとう、ありがとう またちょっとあれか「愛してる大好きありがとう」<笑>さあ背筋を伸ばして腰骨さんがっつり持ちます左手さん右手さん左、えー、右腰の横さんに置きますでねじます骨盤ねじにせーの「愛してる大好きありがとう」皆さん全体に「愛してる大好き」ここちょっとねこれ難しい「愛してる大好きありがとう」 愛してる、大好き、笑顔でねいいです何があってもいいですさあ、では両足骨盤転がし最後ですよ、これがマットさんをあの畳んでいただいてちょっとお尻さんがね、痛くないように座骨さんが当たるからねあの、別にそんな下がね、畳さんとかだったら全然問題ないと思います背筋を伸ばします足は腰肩幅ぐらいにしっかり開いて背筋をま松伸ばす 丸めた時後ろに骨盤傾けた時にボディを C カーブ丸めておへそさんを伸きます背筋を伸ばします前に行った時は 背, 背, 中背中側に C カーブがくるような感じでおへそは床面、はい行きましょうせこ両足骨盤転がしせーの愛してる大好きありがとう盛大に愛してる大好きワンモアセット、はい、愛してる大好きありがとう 愛してる大好き笑顔でクイックバージョンセンスを伸ばして腰をその位置で動かず皆さん盛大にせーの。愛してる大好きありがとう愛してる大好き愛してる大好きあしましたこれまだあれですよねはいナイスさあできました両足終了いいですのポーズどうぞいいです足が上がるかなはいだいぶいいですよだいぶいいです私が、はい、ありがとうございます。 自分とみんな日本中イエーイありがとうございますバッチリです素晴らしい、ね、さあどうでしょうご自分のボディの変化ありましたらお書きくださいいや本当継続は力ですね本当ねあのほん本当 こ, このようなことだけど1年続けたら全然変わるよ1年ねあのこの続けるコツシスタがお伝えしますこちらじゃじゃんカレンダーとか手帳にやった日を もう書いてる。丸したりとかしてそれにカウントをつっていくんですよ何日から始めたか123ってこのね数が分かるっていうのが重要数重要数が増えていくことでモチベーションがさらに上がっていくんですよああこれ自分積み重ねてるなって感じがするのそれがその先の継続を作って人生を変えていくおー私ねもう手帳に山盛りいろんなことのカウント書いてありますよ<笑> 例えば朝5時起きが何時から何回目かみたいなそれとかねでも結構重要な記録って本当重要ここやってみてくださ い, はいではえっとシス タ, のシスタのえーのー告知タイム「音パンプラス2」は2月20日にやったんですが3月6日もうちょいやってますよ 今度の日曜日までは見れます。観劇三昧ライブさんというところでやってますので、ぜひこの QR コード、シスターの QR コードね、ご購入いただければと思います。よろしくお願いします。す豪華メンバーが出ていて、ね、もういい即日数時間で完売したっていうチケットでございました。みんな楽しみ。はい、楽しみって楽しんでいただきました。ぜひご覧ください。はい、そしてもう一つはシスターのビデオ上映会でございます。イーデスビデオ上映会ボリ Vol.1 広見の日の地。 さあこれはシスターがですね、うんうん前 に, ん前にあの、シスターがファントマイムを始めた時、2年の修業を終えた後に卒業公演をしました、その卒業公演のビデオを上映いたします、本邦初公開。<笑>怖い。<笑> <笑>あのた美孝先生っていう先生のねコメントなんかもちょこっと映ってたりするはずさあ楽しみにしていてください3月26日2時と4時お申し込みはこの QR コードなんだけどな見れるかなはい楽しみにしていてくださいはいということで今日もありがとうございました明日もえっと明日も9時からやってますえっとどう 土日の以降のスケジュールはまた出しますんでね楽しみにしていてくださいありがとうストレッチありがとうございましたさあはなさんボディいかがでしょうか左の膝の隙間小さくなってるすごい素晴らしいねえ継続は力だねほんとすごいですよほんとすごいほんと変わる人生変わる人生変わるありがとうストレッチはいでは<笑>あの言葉がね人生を変えてきますから本当ア愛してる大好きありがとうの言葉の 盛大なパワーをですね感じていただきたい魔法の言葉あれこれじゃなかったこっちだ本ほんと日々これを口癖にしてみてください口癖にするのもね積み重ねなんですよ細かい積み重ねがね積み重なっていくと効果をねすごい発揮していきます私も感じておりますはいということで明日もまたお会いしましょうごきげんようハバナイスデイチャオ